金の代わりに力を貸して欲しいなんて、変わったお客様だな。金利はちゃんと調べてきたのかうちの事務所の金利は銀行レベルに低い。なのに、借りた金を返さない奴らが稀にいる。その時は、私もやむを得ず手荒れな方法を取るしかない。いでよ、オメルタ。静かにしてもらおう。お仕置きが必要かまだ状況が分かっていないようだな。 安易な真似は寄せお前のために用意したいやお前のために用意した行け代償を払う時間だ後悔するにはもう遅いあは代償を払う時間だ まだ状況が分かっていないようだなとこうなると分かっていたはず勤務時間の間は飲酒禁止かガキが知ったら喜ぶだろうなここの社員は一体何が楽しみで生きているんだ